大型巡洋艦アズです。夜間来撃船の支援、機関機能担当艦として設計され、結局実戦投入はされませんでした。得意なことは野戦式だけど、来撃船はちょっと、あはは。大型巡洋艦アズ着任しました。特別計画艦だから、服役経験が少ないところもありますけど、 一生懸命指揮官をお守りします。少しは頼りにしてくだされば嬉しいです。ふ<笑>今日のお仕事を始めましょう。大丈夫。私はずっとあなたのそばにいますから、経験を積んで仲間たちのペースについていけるようになりたいです。というわけで、何でも私にお任せくださいね。ふ<笑> 仲間と一緒に出撃するときは、この防御力がきっと役に立ちます。砲撃の精度が高い、ですかありがとうございます。こういうのは才能ではなく、鍛錬によるものだと思いますね。<笑>指揮官、私にしてほしいことがありますかあら、触りたいですかそれとも、触ってほしいですか 私に言ってください。指揮官、時と場合を考えてほしいですね。難しい任務でもあるのかしら。お手伝いしますね。任務報酬がこんなにさすがは指揮官ですね。メールを取りまとめました。どうぞご確認を。お帰りなさいませ。指揮官、お茶とお茶受け。 それとマッサージチェアを用意しました。少し一服でもしませんか委託に出たみんなが戻ってきましたわ。私の方で報酬物資の確認をしましょうか、指揮官。<笑>この感じね。私が艦隊指揮を結果は保証できないけど、頑張ります。みんなで頑張った結果よ。私はその中の一人でしかないわ。 負けちゃったわ。指揮官にどう報告しようかしら。この程度の損傷、大したことではないわ。最近指揮官のことが心配です。しっかりして、ね。まだ少し場所を覚えていないようですね。すみません、指揮官。少しお時間をいただいて、見回りにご同行いただけないでしょうか。 獣王の、そして母校の仲間たちと仲良くなりたいですね。交流会とかでもどうでしょう私の出し物は、お飲み物と食べ物になりますね。<笑>指揮官は知っていますか幸せに溢れる笑顔こそ、世界で一番可愛らしい存在であることを。みんなの、 そして指揮官の笑顔を、私はずっと守っていきたいと思います。指揮官、お疲れですか<笑>では、ここで横になってください。アズマが耳かき。うん、うん。まずは肩を揉んで差し上げますね。指揮官の気持ちはわかりました。これからはずっと、 私のすべてを指揮官にお預けします。ふぅ。自分が言うのもなんですが、やはりちょっと恥ずかしいですね。っ<笑>。ドイッチュラントさん、もう少しつつましくした方が。コンゴーさんと比べると、私なんてまだまだですよ。指揮官から貴重なものをいただいて、なんだか嬉しい気持ちになりますね。 ふふ。指揮官からいただいたものは大切にしないとね。<笑>ありがとうございます。アズールレーン。